な、日清食品さようならきた、鼻うがいよろしくねーほんまスッキリ鼻の輪今からはなんで愛用者気持ちいいからですえお前も気持ちいいんか鼻うがい鼻の輪者は完全無事も鼻の輪鼻くないことなんて絶対にありません絶対に確信していますというかまだ鼻の輪で抜くばかりいるんですね国民の基本的な権利を停止